こんにち は, にちはさて、始まりましたレンウェン第3回報道しかも、わかるスキー場と、ーレンウズ第2回報道から7ヶ月ぶりの報道だね十分ゴルさだね僕たち、レンウがね、うに2回しかないねおいらんがなさて、今回は何をするのかな今回も、レンウェンに感謝の一応、話、お届けします話だねー それじゃあまずひつ目アクリルキーボーディターニイガー作決定ー決定すごうにたのだいすれだのアクリルキーボーデーですが皆みさから思うようによりタニガーが製作されることが決定させたまだおやりがあるよねみなされるよかったまだってねター第2弾でものグル 生き生きねえ。の時期はまだ未定ですが、そこをご視聴ください。では、いくら生さだとね時間ないからねそれでは、ブラで、大王の年齢ル陰を使用しよです。あまだ見られるようなものがあるんだ。あるよー。頑張って作ってるんだよー。シルリとの女王は、まず見てるなら気がないよー。すいません。それで、 クルロスキー場については短い動画発表されているのでそちらをご覧ください。 いよいよ、心情をったね。正規のニューで順調に制作が続いてみたんだね。いよいよ、完成マ待てなのかな。本当に、このようリーチできるのわかんない<音声>。さて、今回の記念はこんなところです。えぇみんね。ところで、よくクがついてる 何年もついに、令和で10周年をなだろうどうだよ、10周年におけて、すでに利用の計画があるみたいだる。だから、今年は今日を進めるのね。何年に食べておきたいからね。気がつくわ。それでは、今回はここまで。またね。